城材の神殿来ました。キラーはナースだね。心音が近い。ああ、破滅で交代しちゃう。え、ケイトさん。カラスに釣られてこっちに来たのか。 ガモ抜けの体ケイトさん動かないかなおお、破滅見つけた。狩りの興奮ついてるのか。 救助された人の方に戻っちゃったまたトーテム触ればタゲ変えられるかな肉壁入ってくれたのかな壊したのわかりの興奮 追われてる僕が一回間に入ろうええー、その間入ってこれるのはプロ全然肉壁できなかった。 使ってる狩りの興奮、じゃあさっきのは破滅か。ノーワンがあったらまずいから、狩りの興奮も怖そう。ケイトさんやっぱり動いてないのかな。救助行かなきゃ。 ダメだ言うよないから助けられないうーん全然発電機回せないあ治療しても間に合うかなありがとうスミス早くしないとまずいぞこれ半分過ぎちゃうかな間に合ったジェイクーナイス 急いで治療しよう通電は厳しいねそろそろ発電機回したいんナースこっちにいる 血族で見えてるかなナースここだよ。ワンブリンクで戻れる距離だ。ここはクローデットに任せるか。行けるかなクローデット。 も近くにいるっぽいけどどうかなあっち側まで離れてくれたのか離れてくれたおかげでつけれたね。 今までの感じだと釣った場所から、あんまり離れないはずだけど、がっつりキャンプし続けた後に、急に離れるタイプもいるから、救助できそうなら早いとこしちゃおう。ジェイクチェイスしてるダメだ戻ってきた。ここ回してれば僕の方に来ないかな 来ないクローデットはラストなんだ間に合わなかった持ち上げないジェイクが回してた発電機を気にしてるのかうわ僕がバレた持ちれない かすがれる前に行かなきゃ逃げろクローデッジェイクも来てくれたんだね次は僕だ。 早く視界を切らなくちゃ。 中回ってた発電機あったからそっちに行かせちゃったナイスあと一台だねクローゼット無理するんじゃないぞ もう後がないのに頑張りすぎだよ、うん、最後に頑張ってくれたんだどちらかは脱出しようゲート場所に忘れたどこだジェイクごめんまだゲート開けれてない まずいこっち来てるし隠れる場所がないハッチが小屋の中にジェイク僕は捕まるハッチここにあるから来て チェイク見てなかったのかないやー起こしに行けないチェイクごめん行けなかった 間に合わないか次はみんなと